今日普、ね、通の半年変わった金貝金ラーメン食べたいと思いますお前人様合いますでも全然うまいんで食べれますそれではいきますかその前にこれはねこれはとうがらしこれを追加していきまーすこのねニンニクがうまいんですよ よしオッケーゆるぞ上でうまっこっち濃厚すぎだろお前ではいただきますうんうまいわチャーシュー うんうまあ、これやっぱ麺の量が多すぎたかな温にさ必ずこっちの材を頼むんですよ道がね遠いんですいいからだから通で買、ね、って食べることはます、うん ま私、すぐ管のい義な。<音声><音声> いつも行っちゃいましたね、平和さん。まあいつはさ、いもね、来るんですけど、小学校の頃、夏といえば、夏リスマスとか、冬はさ、ね、取りに行きます、山に残して。 その時にね、小学校の自衛官から2年生か3年生後、山へ行ってカプセルスとしてたんですよ。そしたら、おじさんが現れて、お前ら、ハンビーにかまわずは大変だぞって言うんですよ。ハンビーハンビーしないよ、それって。 そう聞いたね、ハンビじゃなくてハビ。で、結局ハビって何ないなって言ったのことだったんです前、孫、ま、にかまれるから気をつけないよ。っていうことで、ここはなんですね、ハンビしてれば分からなかったな。うんうまい なんかね、天下一品大好きなんでしょう。一番好きなラーメだな、俺。うんああ 若い頃はね夏といえば楽しみがいろいろあってで昔はもっと髪の毛があったと思うんですよね今年の夏の髪の毛なんてそんな名前がおったの<笑>僕の卓球に一人ておとしがゃいまし て, て<笑>この間学校で駅で置いたらあそこの人に髪の毛が落ちたっていうんですよ傘持ちし て, て。 船がその傘に直撃して、で、このお指から火花を飛んで、でもその人はそのまま歩いていたでしょ、<笑>お前、嘘だろ、それ、誰がそれって言ったんだけど、俺、見たんだよ、見たんだよ、マジで見た、見学じゃないのって言ったんですけどね、<笑>嘘ばっかりついてましたからね、それさ、ね。 明日もまず朝から病院からあるんですよ。もう病院ばっかり。<音声>大変ですよ。<音声><音声>このメンマとか、こういの、そうですね。大丈夫ですよ。うまいです。<音声>うん。ほら。 コロナもね、だいぶ収まってきましたねやっぱり情報接触が気にしてるのかな前は五千0人とかありましたからね<笑>やっぱり、それではねまあ僕自身も常に接触を1回済ましてますのでこれで効くならね、入り難いなと思ってるんですけども みなさんも好きな店あるんですけどまあ同じぐらいからそういう気分によって特製法を作るべきみたいな感じですね 最近ね電車通勤しないんで見てないんですけど も, もほとんどの駅に、ね、自動改札ありますよねまさにねあれが珍しかった頃田舎の駅ではもう駅員さんが切符して改札するって感じの田舎人だったんですけども初めてね大阪駅さんから大阪でなんば行ったら自動改札があって初めて見たんで 分からん、分からん。これどうしたらいいか分からん。周りにその周りにして、キップして、まあ、扉がバーンって開いて、走るわけなんですけども。あの仕組みがね、全然分からなくて、大人は普通に切符じゃ通れるんだけど、子供は子供用品で電車に乗るじゃないですか。で、改ざんとも、子供は子供のキップでバーン ですけどもそれで分からなくてどこかで識別してんのかな一番<ス>そのことで友人総ンと論議したことがあるんですけども<ス>その末に出た結果というのが大人は「いっ」は生えてるじゃないですか で、子供が〇がないんで、それをセンサーで読み取って、大人料金か子供料金を判別するんじゃないかっていう結論に迫いまして。<笑>本当はどうかわかりませんよ。鉄道監視の人なら必要かもしれないですよね。僕らの朝は考えれば、そこに結論がいったわけじゃないでしょうね。 ーがあーうめーもうインスタントラーメンとか食べるときはチームで飲み干さないんですけども。 まらんうまいうん、幸せ。 たメンバーがあった<音声><音声>病院に行ったのは循環器内科で、ね、今現在肺の動脈は血栓が詰まってるわけなんですけどもそれの検査で半年間様子見て前回見た血液機能の結果と今日の血液機能の結果で対応を決めよう 肺の動脈が詰まっているのも怖いですし頭のね c がそうそうそう層の部分に血栓があって脳梗塞を発症しただいです<音声>そういえば ね, すね受けかたまでして起きられないなとそううことはあるんですよ<音声>あの時に脳梗塞が一緒に起ないと What's this?、Huh? 病だ、俺歯医者の先生ならいいんだけど歯科衛生士さんの若いお姉さんがドラッシングしてくれるんでその時にニンニクく臭かったら嫌がるんだよこれはしょうがないから味しいもの食べてるからね うん完食でございます。非常に美味しかった。うわぁ、ニンニクがうまいなーあー今日も美味しいご飯をいただきました。とっても満足でございます。また美味しいものを食べれいと思いますので、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。